お か, から参加をさせてていいただいておりますすチーム専門でございます、えー、まずもって11月3日総加で行われましたよさこい草ソース・ーアイ、えー、多くの今日もねご参加のよさこいチームの皆様また観客の皆様に、えー、ご参加いただきまして本当にありがとうございました今日はその感謝も込めてね、えー、踊らせていただきたいと思います、えー、我々専門で、えー、今日踊らせていただく曲は あ晴天といいう曲でございます、えー、本当に今日も晴れ渡る、えー、立派な晴天ですけどもおその青空に負けないようなあ精一っの演舞をさせていただきたいと思いますこの祭りを作っていただいている福岡さんをはじめですね、えー、マインドさんのお本当に感謝を込めて、えー、皆様からは大きなお手拍子をぜひいただきたいと思います精一杯踊らせていただきますよろしくお願いします Jeez. ね。大きなお手拍した拍手をいただいた皆さんに感謝を込めて、チーム専門でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。チーム専門の皆様に、今一度大きな拍手をお願いいたします。